首の方をポキポキやっていきたいと思いますはいはい<笑>やばいど、どうなるんだろう<笑><笑>まあ、仮面越しにも結構緊張感が伝わりますねはい<笑>力入っていないです か, <笑>かはい、なんか肩に…ど で, <笑>で、力入ってくださいねはいこの手に頭乗っけてもらおう<笑>おー<笑><笑>やばい、死ぬかと思った<笑><笑> 大大丈丈夫夫でででででですういすすすここれれ逆 に, にのか<笑>いい<音><笑>いいいののかんね、ねねっっちやたら感じそうです、ね、あの<笑>力抜いてー。 月の直前のの前声っっててマジでこんんなななな感じじだろうなって<笑>音な音いい音だったようにはい、あの今結構まししゃないキてすごい。ああ<笑>